これまでの人生で、深夜に信号を無視する車に2台出会っているのですが、両方プリウスでした。ドキュンバーベキュー批判の YouTube 動画を見る、マナーよくバーベキューを楽しんでる人、こういう気分なんだろうな。一部は全部定期、そういえば近所のスーパーまでに2個信号機があるのですが、ほぼ毎回、両方に引っかかるんですよね。 信号無視が得する社会、社内を除いて第一印象、偏差値低そう信号機の残り秒数表示、犬でもできるつという行為が、できない人が多いんでしょうな。ドライバー目線の U ターン禁止標識、バーベキュー禁止の看板のごとく無視されてやがる。俺もやろうかな、バーベキュー禁止無視バーベキュー名所で、違法バーベキューやってるやつの車のナンバーさらして、 タイヤパンクさせて帰る系 YouTuber 熱くて虫に刺される割に対して人来なくて散々になりそう信号虫は犯罪なお無意識にある人が一定数いる模様指摘したら信号機の設計が悪いって言ってきれそう免許制度の設計が悪いことは言うまでもないですな運転レベルが手スらいかエースコンバットでは無人機に撃ち落とされて死ぬグラセフで核混成でもなんでもないヘリで墜落して死んでそう もちろん操作性が悪いって切れるいや違うだろあんなゲームやってたら殺人鬼になるって言って暴力的な言葉でグラセフを批判するだろ暴力的なのはどっちなんですかね環境に優しいという EV 系 YouTuber 動画のコメント欄 EV 批判コメに対する批判コメの民度が地獄の極み障害者扱いしてるのを見たことがありまいや一番通過絶掃除機クす脳機能に障害が起きてるのはどっちなんですかね地獄始まってて草 通勤時間帯の軽自動車ムーブちっこいみっともない大して早くない横転しそうなロールと必死感が不安さと滑稽さを増すおい待てよお前らそこで加速するなら最初から飛ばせよちょくちょく路肩に止まってる車いるけど TikTok でも撮影してるんですかねカメラを与えられた動物園の猿のものまね思い出せ橋すうさぎりそこらグランプリお気に入りのハシゴ召喚 BG4X と同じレベルのお点残しててくさバッテリーマネジメント優先しすぎてまともに充電できないハブボルトリコールのせいで走らせることもできないトヨタ車オーナーとしても BG4X はひどすぎると思うんだぜそして落下物10日からの急ブレーキこの乗り手にこの荷物あり真夏の車内に子供をインロックして救急隊を呼んで騒いだ後リアガラスなら割れますよって救助隊に言われてだってこうすればタダじゃんって言いそう 子供を車内放置してパチンコに行く。育児が忙しくて車内に子供置き忘れた。幼稚園バスの中に置き去り。なんか、毎年誰かしら車内に忘れ去られてません。どこぞの小学生が、センサーに電池繋いだレベルの工作品を、置き忘れ防止装置と称してニュースで紹介してもらえばいいのに。サンポセルのあれを見てると、欠点探しが得意な人たちが勝手に評論始めそうですね。日産 GT-R の開発者と、評論書き取りで誰れ事書いてる人たち、これが同じ仕事として成り立っているくらいだからな。水の さんの講演動画見てたら記事書いてるやつらを露骨に批判してて草生えましたわ。時期が絶えの適当な予想と。 スペックを書き連ねるだけの紹介記事と他のメディアと大差ない試乗記を繰り返すとはいっても乗り物として評価に値しないレベルにひどい乗り心地で快適 GT カーとして売り出す日産も大概だと思う17年式 GTR 良くなった良くなったってみんな言ってたけど実際に乗ってみたら跳ねるしがたつくし市街地走行がゴミだったもんなそういえば GR86 の動画のコメント欄にエンジンは壊れるし遅いし何のために生まれてきたんだっていうコメントあったけど運命のン刺さってるで そういえばこのチャンネルにもいたよな LFA は GTR にすら直線加速で負けるゴミだって書いてた人生きてて恥ずかしくないんだろうかこういう時こそあれを言う時ではスイスポ乗ってそうってあれもあれでファミリーカーに毛が生えた程度と言われてしまえばそれまでなんだよな真っ当に乗ってる人がかわいそうでならない鈴木社も鈴木社だぜホンダには S2000 や S6 がいるのになぜその手のスポーツ車を出してくれないだってみんな買わないんでしょ GR86 を見てごらんよ。納車しましたっていう動画、テスラ並みにちょくちょくおすすめに出てくるでしょ。ユーチューバーになれるかもって、いう下心でオーダーした人、何人いたんだろうか。実際に売れていて、数字を出している車は偉大なのだ。つまり、新車に批判米をつけるやつの、SNS のアイコンでしか見かけない車は、おっとそれ以上言ってはいけない。 というか私自身、この後にをんで否定批判とかしたくない。せっかく懐かしの動画が出てきたんだ。素直に草を生やそうじゃないか。車内戦車オプション、親切だな。迎撃不可能件にブラシが入った、もうゲートを閉じることはできない。個室にカモを招き入れた詐欺業者のようなホールド。お前がお前にまで返さねれ。バイオハザードの映画のワンシーンみたいに、逆におるだけで直せると思うなよ。ボディの金属の方にも負荷をネキネキネキネリネリ。テールゲート部のハーネスが、根元から全部ちぎれてしまった。 小屋内装剥がして配線引き直しになるかもな金属が折れるところはっきり映っててくさこれ本体側が持っていかれててテールゲートごと全交換になるやつか修理費100万円もあり得るダメージでくさこれがテスラだったら確定で100万円を超えてたいやテスラならゲート開けないか何でもかんでも一体成形するテスラ製造方式は革新的だけど一度事故ったら修復が高すぎるんだよな修理費は高すぎるが事故未然に防ぐ能力は世界一のテスラ 究極のトレードオフだ。なんだあのキャムリー各部が歪んでいる気がするんだがそしてこのランドローバー近所にいるんだけど朝の4時くらいにむっちゃ山道飛ばしてるんだよねとあるアルテッツァのりは自らで言った集まることしかできないし走れば刺さるだけと雨車についてはこう言うんだろう排気量はただでかいだけ路面に伝達することもできないあーリアタイヤは空転してばかり 車が行った加速ベースじゃ、高々350馬力程度なんじゃないかせめて285幅くらいの、ハイグリップタイヤを履かせてあげた方がいい。なおトラクションコントロール、というかアメ車の年代って、タイヤのグリップ限界も現代ほど高くないでしょ。余計にアホ臭いんだよなぁ。電子制御が高度化してエコ性能さえ獲得した。古き良きデザインもいいが、現代の方がよっぽど乗り物としては優れている。 ボディ合成だってふにゃふにゃだし、現代で乗るにしてもクルージングマシンでしょう。迂かにベタ踏みできるような車じゃない。エンジンばっかりで確定活用が、相応に各部を強化しているようには見えないな。こういうところだぞ。深夜のガラ空きの中央道を、わざわざ70キロ台で走ってる高齢者マークの軽自動車を見習ってほしい。運転手のレベルがこれなんだ。最低限として四輪駆動化は必須なんだな。ハイブリッドタイヤと電子制御と四輪駆動、運転下手くそいきりダッシュセット、諸星スペシャル。有害物質を巻き込む。 音はただうるさいだけボディはよれてるしパワーはただあるだけ馬力がないとか嘆く人にどうぞ馬力だけある1台 EV シフトが確定した今未来に出てくる可能性のあるレトロな見た目の復刻 EV を待とうかエンジン音がない車とか仮に復刻したとしても twitter で否定リプばかりつきそう からの現代車のクソポイント、肥大化しすぎ。旧車を叩いた後に、平等に現代車を殴るスタイル。これってもしかして、名前にローマとかつけながら、ローマの道が狭すぎて走れないやつくたくたフェラーリはついに、V6 のプラグインハイブリッドを出しちまったな、そのうち直4でも積むんだろうか。 トヨタの新型シエンタがパクリだっていう人に、2 9 6 g t b は NSX のパクリだって言ったら怒るのかな面接の時に、この死亡動機欄はネットのパクリですよねって言われた時、なんて答えるんだろうか。みんなわかってないな。ネットからパクるのは、何を言うかじゃなくて、何を言っちゃいけないかだ。そしてそれはパクリがどうとかいう次元の低い話じゃなく、多彩な状況からの学びだ。ゆっくり解説というのはネットの情報をまとめ直しただけ、でもそのコンテンツこそが人気を集めても受かっている。 柔軟に対応して、自分もやれば人稼ぎできたわつミサイル。ちなみにゆっくり解説も切り抜きもずんだもんも、もう遅いぞ。以前のようにやっても、収益化審査に通らないからな。もちろんニちゃんのすれまとめもね。同じようなコンテンツの大量発生は、今後も駆逐の対象になるんだ。今流れてるドラレコ動画も、世界ではまとめチャンネルが大量投稿してる。 今後のカーボン調は、ちょくちょく動画全消しがあるだろうね。それに備えて、ドラレコと実写を織り交ぜた投稿スタイルになりそうだ。スポーツカーだって、特にエンジンレスポンスの部分が以前のようには作れなくなっているんです。YouTube も規制強化。 対応には頭を悩ませますな悪質ドライバーへの規制は一向に進む気配がないよななんでドラレコ標準装備のこの時代に明確なるドラレコ動画の投稿窓口を設けない速度記録装置の標準搭載とか考えてる時点でダメだろむしろ法定速度を守る遅いやつのせいでその後ろで詰まってる一般人が煽られるんだからな Google マップで取材ドライブ先の調査してたら極々ベルファイアが競馬煽ってて草ですわスバルとニスモは赤いラインをやめないかトヨタはおでこメッキをやめないかおでこめ 中核オリジンのプラスチック工作このままいくと日本車は中華 EV との価格競争に普通に負けるトヨタは出し渋ってるし他は日産くらいしか作ってないしなんかもっとまともな EV 出てこないんですかね作ったところで充電渋滞するからな日産ディーラーの茶でもも現代においては充電速度が遅すぎるドイツがアウトバーンを200キロオーバーで走ってた中高々80か100キロ制限でちんたら走ってきた結果が今だろ EV においても同じことするのかよ国内のインフラ整備の遅れが産業 全体のの発展を妨げる現実に気づいいてないのかよ今の感じだと、独自で急速充電ステーションの整備を進める、テスラの一人勝ちかなぁ。テスラだったら基本的に暴走事故も起こさないしな。日本が今後しそうな努力といえば、高速道路のパーキングエリアに、テスラの充電器を置かせないための妨害くらいでしょうか。イーロン・マスクが日本に遊びに来たら、適当な理由つけて逮捕しそう。むしろモデル3を100万円台で売って、軽自動車もろとも産業駆逐しに来そう。アマゾンが EV を取り扱ってたら、間違いなく、 やってた月収25万円で日本人が b y d の機関工をする時代が来そうですな、うん、普通に悪くないからな月収25万円もあれば高 まあ日本人は教育レベルが高くて、近勉で働き者なので、安く使える労働者国家として生き残る道が残されてると思いますよ。日本よりは金払いのいい外国企業に勤めるか、給料低くてきつい、外国人労働者すら来なくなった介護か、従来通り日本の社畜か、どこで働くか選べ。くさ、まあ今の情勢見てると、EV シフトの後に日本社が生き残ってるとは、到底思えませんから、未来はわからないが、さらに二極化は加速しそうだ。終わりの始まり。